韓国を揺さぶっていますねどうも、政治いろいろの学部です。次期大統領もどうやら革新勢力、共に民主党候補であるイ・ジェミョン氏に決まりそうな雰囲気もありますし、保守を辞任する中央日報としては、何とか阻止しなければならないといったところなのでしょうか。 文在寅大統領が固執し、北朝鮮の金与正氏がこうする形を見せたと韓国では言っている終戦宣言について中央日報がコラムを掲載しています。中央日報の記事を一部引用してご紹介します。2007年9月のオーストラリア・シドニー・アジア太平洋経済協力会議首脳会議を機に行われたノムヒョン ブッシュ間の韓米首脳会談、会談後の記者会見では珍しい場面があった。ジョージ・ウォーカー・ブッシュ大統領の発表が終わると、ノムヒョン大統領が、韓半島、朝鮮半島平和体制と終戦宣言が抜けたようなので、明確に話してほしいと二度も促したのだ。これに対しブッシュ大統領は、これ以上は明確にできないと、 をを表しして席を外した前向きな言葉と洗練された表現が交わされる外交の舞台では異例だった。終戦宣言は1ヶ月後のノムヒョン・キム・ジョン・イル間の南北首脳会談でも扱われた。双方は 10.4 共同宣言で関連3者4社の首脳があって終戦を宣言するよう協力すると明示した。 当時、の大統領の隣でこうした過程を見守った秘書室長がムンジェイン現大統領だった。そのムン大統領が昨年に続いて今年の国連総会でも終戦宣言をすれば非核化の進展と完全な平和が始まる可能性があると主張した。ノムヒョン、ムンジェイン政権ともに終戦宣言に執着したのだ。終戦宣言は法的拘束力がない 政治的行為に過ぎない。それでも、ムン大統領が執着する理由は何かこれまでの発言から見ると、ムン大統領は終戦宣言が平和交渉を引き出す用術の棒と信じているようだ。終戦宣言で安全保障することで、北朝鮮を平和交渉に呼び込もうという戦略だ。最後に、我々としても終戦宣言をして得るものはない。 失うものだけがある。1953年の停戦協定締結以降、韓半島では大規模な衝突はなかった。事実上終戦は既に実現しているということだ。しかし、我々の安全保障の柱である国連軍司令部の存在名分は力を失うことになる。50年の安保理決議で発足した国連軍司令部は、 北朝鮮の侵略を撃退して、韓半島の平和を回復するのが目標だった。終戦宣言が実現する場合、韓半島の平和が実現したというのに、国連軍司令部がなぜ必要なのかと問われれば反論するのか。国連軍司令部が解体されれば、韓国防衛のために用意された、日本国内の国連軍司令部の広報基地をアメリカ軍が自由に使用できなくなる。 今のように北朝鮮の脅威が強まる状況で北朝鮮牽制措置だけをなくして実現する終戦宣言はしてはならない。いかなるメッセージであれ不適切な時期にずっと繰り返せば効力は落ちる。五律にまともに使われるよう時ならぬ終戦宣言の話は直ちにやめるべきだ。とのことです。ちょっと長文でしたので省略しましたが 中央日報は三つの理由から終戦宣言は不可能と言っています。一つ目はアメリカが北朝鮮の完全非核化を目指しているのに対し北朝鮮の要求は先に北朝鮮の経済制裁を解除し非核化を諦めるべきと意見が真っ向から違っている点です。二つ目は仮に終戦宣言したとして北朝鮮が 誠意を持って対話に応じる保証がないという点です。そして三つ目は、準中距離巡航ミサイルと列車発射弾道ミサイルの実験に北朝鮮が成功した今が果たして終戦宣言について語る時期なのかというタイミングの問題を挙げています。コラムではまず、2007年のノムヒョンブッシュ間の米韓首脳会談の話題から始めています。 ノムヒョン元大統領といえば、歴代の韓国大統領の中で、初めて日本統治時代を経験していない大統領として有名であり、と同時に期待の無能としても有名です。就任直後は未来志向を掲げ、小泉純一郎首相とシャトル外交を繰り広げるなど、一定の歩み寄りを見せていましたが、自身の支持率が低下していくと、超反日へと 急に舵を切り、以降は報読時にこれまた元祖と言っていい悪口外交を繰り広げてドイツ側から猛烈な批判を浴び、アメリカに対しても日本を仮想的国と明言して非難を浴びるなどしています。この記事でもある通り、ブッシュ大統領からは猛烈に嫌われており、中央日報は2007年の米韓首脳会談における ノムヒョン元大統領の発言を外交の舞台では異例だったと擁護していますが実際のところあちらこちらでこのような自分勝手で空気も読めない発言を行っており世界中から韓国の大統領は少しおかしいと言われるほどの期待の無能だったわけですそしてよく知られている通りムンジェイン大統領はノムヒョン元大統領のマナ弟子です まさに、この師匠にしてこの弟子ありといったところでしょうか。ムン・ジェイン大統領も、空気の読めなさ、自我自賛の激しさという点では、師匠であるノムヒョン元大統領に負けていません。いや、もしかしたらそれ以上かもしれません。ムン大統領の悲願は、言うまでもなく南北融和です。いや、南北融和というよりも、 南北北融和を隠れれのにした北朝鮮への経済制裁解除ではないかと思われます今回の文大統領の国連総会での発言、当チャンネルでいくつかこれに関する動画をアップさせてもらっていますが、改めて思うに、この発言は今まで以上に裏に北朝鮮からの指令という影がちらついて見えてきたんですよね。 まず一つ目として、キム・ヨジョン氏のコメントです。これまで、ムン大統領が何か発言するために罵倒してきたキム・ヨジョン氏が、今回に限り、良いこと、いわば、お褒めの言葉を述べたのです。北朝鮮が指令を出し、ムン大統領がその指令通りに動いたとすれば、キム・ヨジョン氏がお褒めの言葉を述べたとしても不思議ではありません。次に挙げられるのが、 北朝鮮によるミサイル発射です。文大統領が国連総会で演説したのが9月21日。そのわずか7日後に北朝鮮はミサイルの発射実験を行いました。しかも今回のミサイルは韓国軍によれば飛距離200キロに満たない短距離ミサイル一発と発表されています。かなりうがった見方かもしれませんが、この短距離ミサイルは北朝鮮から 文大統領への出席ではなかったのでしょうか北朝鮮の経済状況は相当悪化しており、かなり追い詰められていると見ていいと思います。そのため、北朝鮮は文大統領になりふり構うな何としても経済制裁解除を勝ち取ってこいと指令し、金与正氏のお褒めの言葉による飴と短距離ミサイルでの脅しによる無知を使ったのではないでしょうか いずれにしろ言えることは、北朝鮮は相当追い詰められているということであり、文大統領が退任した後も韓国をコントロールし続けるべく、次期大統領選に向けてあらゆる工作を惜しまないだろうという点です。中央日報がこれに危機感を感じ、なんとか保守政権をと願ってこのようなコラムを載せたとしても、全く不思議ではありません。